こんにちは。私は阿蘇テレワークセンターに職場体験に来ている市原です。今日はここ、阿蘇広域行政事務組合消防本部、中部消防署に職場体験に来ている同級生をこれから取材します。今日ここからは何をされているんですか午後からの予定は、例えば仕事はと言いまして、 この15メートル訓練塔にかけられた、えー、15メートルのはしごを、えー、自己確保、命綱をつけた状態で、えー、登る訓練をします。うん<笑><笑><笑> すいどうでした全然大丈夫<笑><笑>本当に楽勝、はい、<笑>どうでした大丈夫です <笑>怖かったです何が怖かった音です音どうでしたいや重かったです重かった重かっ た, かった村山さんに質問してみますこの職場を選んだおけを教えてくださいとここにいる救急救命士に憧れたのでとこの職場に決めましたまだ2日目ですがこの職場でやりがいはありますか といろいろなことはきついですけど、人が面白いので、とても楽しく総合をすることができます。さっきの銃の訓練をやっての感想を教えてください。業種さんみでとても楽しかったです。ありがとうございました。この職場を選んだ手を教えてください。と将来の夢に一番近い職業。 だなと思ってこにこにしました。 <笑>走ってみてどうですかいや。重いし、きついです。この職場選んだ教持ちください。まあ将来の夢に近い職業って言ったらと人を助けるっていう職業が<笑>憧れだったっていうのもあります。まだ2日目ですがこの職場で楽しかったですか。ええー、やっぱきつい仕事も。 みんなとやれるところです。ありがとうございました。どうした。素晴らしい。一番重要さ。え。いや、ごめきついよ。自分で言って。と、生徒たちの働きぶりは何ですか。みんな真面目で。しっかり言うこと聞いてくれてですね。で、ところどころ、自分たちで楽しく盛り上がって、やってくれてるんで。 本当にいいい子たちだと思いますこの仕事を選んでい僕が選んだ理由はですね、えー、と東日本大震災九州北部豪雨、えー、前、この仕事じゃない時に、東北の福島県に行った時に、東日本大震災に会いまして、そこでの消防の活躍だったり、警察、自衛隊の活躍、でその後の阿蘇での九州北部豪雨での活躍を見て、 人の助けになるような仕事をしたいと思ってこの職員に就きました。この仕事をしていて良かったと思う点は何ですか？この仕事をしていてですね、そうですねうーん。私たちが行く現場っていうのは大体人の不幸な現場に行くことが多いんですけど、その現場に行ってその人を助けられるでその後にやっぱ感謝の言葉だったり、その自分のやりがいにもなって ている活動ができているっていうのはやっぱり一番いいところですかね。この6人に何を期待されますか。そうですね。消防署に入ってほしいですっ言いたいんですけど、まあ自分たちのやりたいことをやりたいままやって自分の好きな仕事、好きなことをやって自由に生きてもらいたいと思います。よく言うとやっぱ消防署に入ってもらいたいですよ、ね。2日目の職場体験が終わったところです。 いろんな訓練はきっと怖いという気持ちもあるはずなのに同級生のみんなは行動が早くてすごいと思いましたみんなには少しでも夢に近づけるようあとの3日間を大事に過ごしてほしいです